こんにちは、オランジュリーのみかです。今日は発酵生地を使ったシャンピニオンを作っていきます。ぜひ最後まで見てくださいね。まず材料の説明をしていきます。純強力粉200グラム、私はリスドールを使っています。インスタントドライイースト 1.5 グラム、お塩 3.6 グラム、発酵生地ですね。 こちらの作り方は別の動画に撮ってありますので、そちらをご覧ください。50g です。スケッパーの丸い方を使ってよく混ぜます。よく混ぜましたら、お水 130g を加えていきましょう。よく混ぜていきます。底の方からしっかり混ぜてください。スケッパーで切るようにして混ぜると、粉気が早くなくなります。粉気がなくなりましたら、生地を台に出していきましょう。 ボウルに残ったお粉も全部取ってください手のひらを使って台に生地をこすりつけるようにして材料を混ぜ合わせます材料が混ざりましたら叩き骨をしていきます両手で持ってしっかり台に叩きつけてください二つ折りにしてさらに手で持って叩きつけるを繰り返していきます だんだん表面がつるんとして弾力が出てきますしっかりした弾力が出てくるまで叩き続けましょう結構ね時間かかりますのでねしっかり叩いてグルテンを強くしてくださいグルテンチェックします引っ張ってすぐ切れなければこね上がりです台に打ち粉をして丸めていきましょう表面を張らせるようにくるくるくるくる巻いていきますこちらを繰り返して表面がピンと張りましたら2つ折りにしてしっかり締めていきます ボウルに入れて乾かないようにラップをかけましたら30度で35分見ていきますキャンバス地を用意していきます私のキャンバス地はちょっと硬いのでピンで留めておきますはい、30分経ちました結構膨らんでますね では台に出していきましょう打ち粉を軽くして生地を出していきます打ち粉はリスドールを使っています純強力粉です5分割にしていきますまず1本の棒状にして7 5ムカットしていきます、まあ、太さが同じ1本の棒状にしてますので最初の1個を目安にして5個カットしていきましょう 丸めていきます。かなりベタつく生地ですので、生地の上の部分ですね、そちらには打ち粉振っちゃっても大丈夫です。テーブルにはしないようにしていきます。5個丸めていきます。最初の1個ですね、上から見た状態で5分の1ぐらい、グラムにすると10グラムぐらいです。カットします。これを緩くまとめておきます。 全部やりましたら最初の一個ですね大きい方をしっかり丸めていきますピンと張るように丸めますで、小さい方ですねこちらは蓋の部分になります内子をしっかりつけて綿棒で伸ばしていきましょう大きさはだいたい丸めた大きい生地を上から見た状態と同じぐらいの大きさにしていきます中心の部分にお水を塗ります周りの部分にオイルです サラダオイル、オリーブオイル、米油、何でもオッケーです。私は米油を使っています。とじ目を上にして生地をのせていきます。で、こちらをキャンバス地の上にのせていきます。今の状態と同じ状態でキャンバス地にのせてください。もう一回やってみます。 時を変えてもう一回ちょっとしつこいですかねもう一回だけ見てくださいしっかり丸めます小さい方はお粉をしっかりつけて綿棒で伸ばしていきましょう 間隔を空けてキャンバス地に並べましたら30度で30分発酵させていきます。その間にオーブンに余熱を入れておきましょう。30分経ちました。一回り大きくなったの分かりますかこちらをオーブンシートに移していきます。生地取り板に生地を乗せてスライドさせるようにしてクッキングシートに移していきましょう。ちょっと残りはね ちょっと面倒なのでひっくり返しちゃいますが最初にしたような写し方の方が仕上がりは綺麗ですどう違うのかね最後に説明していきますのでね最後まで見てくださいね打ち粉をした菜箸で中心に穴を開けます一番下まで行っちゃって OK です オーブンに移します240度で13分から15分焼いていきましょうスチームも入れてパリッと仕上げていきますはい、焼き上がりました出していきましょう綺麗な色に焼けてますね布取り板に 生地をす時に一度ひっくり返してのせると蓋の部分が大きな生地にくっついてきれいに上がってこなくなってしまいますのでできるだけスライドさせるようにのせてください。